みんなバイバイまた来週ねまた一緒にレッスンしようえ一緒に帰ろうってごめんチャイちゃんと一緒に帰るからさみんな先に帰ってっておくれよカリンちゃん本当にごめんまたしちゃってもう少しだと思うから大丈夫チャイちゃん仕方ないよおおもう最悪今日ねチャイねトラ あのー、そしたらねちょっとみんな見てハマっちゃったのすごい深くまで刺さっちゃったみたいなのどうみんな見てすごく深くまでぶっ刺さってるでしょトランポリンで運動しようと思って1回目の着地でこれブスーだってぶっ刺さったのもう恥ずかしいったらありゃしないわ。 今日は団体のレッスンだったからみんなチャイを避けながらレッスンしてくれたのみんなが着地して飛び上がる瞬間にねチャイも浮いて一瞬手が抜けそうになるのでもね抜けないのチャイの手がねソファーの間にスーパーミラクルフィットしてるみたいなの早くグラシアン来ないかしらおチャイちゃ来たあ、違った酒川急便だった 期待の腕はソファーの間に挟まる。自分から挟まれに行ったのかなと思ってよ。<笑>みんな気をつけて。ソファーで遊ぶ時はほんと気をつけて。じゃあみたいになっちゃうから。